It's time! your きですはい、今日はですね、こちらの商品をレビューしていきたいと思います、もう<笑>ちょっと見えちゃってるんだけどね、はい、こちらですね、入るかな、CSMV バックルドラグバイザーです、これね、やっと来たんですよ、これ田舎、届くの遅い、もう YouTube みんな上げてるでしょ、これ買った人。 田舎の方はねそっから1日遅れくらいで届くんですよねだからもうなんだよまあしょうがないレビューしていきますまずはちょっとね箱から見ていきますめちゃくちゃかっこいいですねやっぱりこんな感じでねもう全ライダーがいるんですよ真ん中隆起でゾルダベルデライアえタイガー オーディンナイトリュウガガイファムシルザースイ ン, インパラだっけインペラだっけ王者ですね僕が好きな王者なんですよでとにかくね箱がめちゃくちゃでかいんですよねカイザーの箱よりもで横に長い感じかなでこちらが裏面ですね めちちゃゃくかっこいいなサバイブの隆起とサバイブのナイトが剣を交えてるね姿が印刷されてますちょっと開けていきましょうおお出てきたこっちが V バックルベルトですねベルトでこっちがドラグバイザーです リュウキのドラグバイザーが入ってましたドラグバイザーから開けていきますドラグバイザーオープンおおでかいやっぱりデラックスよりもでかいですねこんな感じでちょっと袋と。 こんな感じの大きさですね塗装もめっちゃ綺麗ですトリセツも入ってましたドラッグバイザーなんですけど単4電池が3本ですはいじゃあアドベントカードの方も見ていきたいと思いますこれねボリュームがすげえんですよマジで指紋つけたくないな、ね もったいないな気がするうおあカードねこれ紙ですね素材があのコンセ成のデ<笑>ィケードみたいなカードをちょっと期待してたんですけどあのプラスチックのやつですねこれ隆起は紙っすね素材は紙です 全部プラスチックにしたらねそれこそコストか か, かっちゃうからまあでもプラスチックにしてほしかったかな紙だとねやっぱ傷んじゃうからね結構何回もこう遊んでるうちに、ね、ちょっと少しマイナスポイントですアドベントカードなんですけど全部で56枚ありましたこんな感じですね すーげーマジでこれコレクションだよコレクションアドベントカードのコレクションかまたもおっさんの カードも入ってますねサバイブもめちゃめちゃかっけいんですよねこれ劣化でしょでこれがシップで無限とこの3枚のサバイブもめちゃめちゃかっこいいドラグバイザーに入れて遊んでみたいと思いますおお この男の音これもいいっすよね、この音も何入れようかな龍ュのソード弁当を入れますどっち向きだっけ、ここだっけえどっち向き、こっち向きだっけ こっち向きに入れるとおおきたぜソードメントでボタンをあちげえこれ逆だこれ左手だ左手だ左手こうだこう左手ですね持つの のソード弁当を入れますいや龍河も結構好きなんですよね龍樹よりは龍河が好きです一番王者だけどね声が違う龍河バージョンだ、うん、おこだわってるねこれマジかっけじゃんすげえ龍樹ブランク帯の ソードベントもついてる。ソードベント。いや、れた、わあ。<笑>こーーじゃんう。そうそうそうそうそう。最初折れるんですよね。かあの剣がタバイブモードっていうのもあるらしいですね。 ボタンを押しこっちここのボタンを押したままスイッチ入れるとサバイブになったらしいですサバイブなんか声がエコーかかるんだよね確かレッカーのカードを入れますあそうそうそううんサバイ ブ,、うんサバイブ